はい、でてますいません、すいません、すいません、すいません。 セントラルパーク充にです。混雑時に、一部の座席の内容を見ると、他の客様のご迷惑になりますので、ご遠慮願います。携帯電話のご使用は、他の客様の迷惑となりますので、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮願います。なお、混雑時には、医療機器で悪影響を及ぼすおそれがありますので、 電源をお聞きいいいたただまますようお願いいたします、願し運賃はりをいらないように各自で運賃箱にお入れ願います IC カードをご利用の方はカード1枚で1秒間しっかりと読み取り機にタッチをお願いします走行中や望を得ず急停車することがありますので手すりずりかわをご利用の上ご注意ください イメージセントラルパークに遊びに来たのここには動物園だけじゃなくて遊園地とか夏にはプール冬にはスケートとかあって楽しいんだから今日は他のフレンズもたくさん遊びに来てるみたいだから園内探してみてねはい、獣フレンズのコツメカワ ー, ースープコンドレのです。 メジセントラルパークでは10月1日から11月25日までスーティピンのプリス・サンドスターの影響で動物から中国姿を見せていたクレーンズたちが大冒険をする様子を映画内 ご助手ありがとうございました。終点セントラパークです。ご両親の車内に音声問題をお気をつけください。また、うん、ちん、お釣りのいらないようご用意まい、ね、ります。お釣りの人のお客さん、うん、ちち箱入れる場合両替してくださいね。うんちん箱入れはちょうど、ね、ケットお願いし、ね、まいいす。 はいありがとうございました。